おっさん、アマチュア、ロックンロール。イェイ。どうも、こんにちは、大蔵です。さて、一月前。私はこのメタボバラを、なんとか解消するべくですね、1ヶ月限定ダイエットに取り組むことにしたわけですが、その内容というのが、1番、えー、アブローラー、1日10回を5セット、これを毎日やること。2番、 今まで夕食しか食べてなかったわけなんですけどこれをやめて朝食のみ食べるという食生活に変えました3番、えー、大蔵さんはですね甘いものが大好きなのでそのをやめました、まあ、コーヒーにも砂糖を入れず甘い感触とは一切が手にとっていませんこの3か条を1か月間貫いていくということだ そういえばね、そういえば土日は3食食べてたあと1回ですねライブ配信の時には晩着しながらじゃがいも食べ終あってファンに怒られるという失態を演じましたねさて<笑>結果はどうなったんでしょうか見理でみようで年内の体はこんな感じです 1ヶ月前のカーと比べてみようかボイーラー的には絞るとい気がするんだけどね。さて、それではですねウエストを測ってみようと思います。えーっとね、1ヶ月前、健康診断の時は確かに8 3ンチあったんでけど、どのくらいっていうかな、7 0ンチ台に上がってみまし、はい、ここでした。 77センチですやったやった<笑>え結構77でしょ 6cm 近くになっていることな す, すごくね で, では、えー、アブローラーをついに立ちころに挑戦してみようと思います果たしてできるのかいきます、はい はい、はいなかなかこう腕がきちんと伸ばせてないけども、まあ初めての出しロってことで、良かったことにしようじゃないか。はい、えー、今回のサおー町ャロックのード い, いかがだったでしょうか。大像頑張った後、えー、評価してくれる方はぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた